おはようはいよはる、い、はいはいはいはいはいダニーおはようございますおはようございますジャンサバはいはいはいはい、はいはい よし、えーえー、あっ、ねうん<笑>うん、<笑>近い。<笑> ーーえー、おポンポンポンちゃんはとおくをならべています。 う, ういちん。 いっぱい甘えて遊んで、防寒へを直そう。直<笑>そ う, うね。後で寝崩らして遊ぼうぜ。はいはい。感じます。もう一回ですか、パンション。パンション、パッション。もう一回じゃなかった、ジャン君。ジャン君、じゃャんくん。もう一回ですかこっちかな は<笑>は<笑><笑><笑>、ね、は、いい、ポンちゃん。 一日遅れのクリスマスケーキ、これから食べます。昨日は。 なんかもうお腹いっぱいで食べられませんでした眠くて眠くてねそしてパンちゃん昨日はメリークリスマスもう今日は年末ですよもうこれから年を終わらせる算段をしないとね、うん、ということでした昨日はメリークリスマス、うん、いただきますあ私は写真撮りたいよやばいやばい<笑> は い, い、じゃんけん。うん。うん、うん。もう一回しましょうか。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。あら。よいしょ。乗るふりをして。 れなんですねははいいここれれじじゃゃでちょっとはい。 はい、しちといた足の先が氷みにんすどう寝ましょうちゃんくんはい、早速12時だっても。 うん。